お聞いたはい皆さんこんにちはタートルです。寒くなると体が冷えて血流が悪くなる水分を取る回数も減って。 いろいろなえる定期的に下半身のトレーニングをしてる人は普通ですが、あまりしてない人、歩いてはいるけど、あんまり下半身のメニューしないよっていう人は、どうしても血流が悪くなって、特に寒くなると余計に血流が悪くなるので、しっかり下半身のメニューをすることをお勧めします。だけどきついんですよ、下半身のメニューって。って思った方は、今回は絶対できます。なぜかというと、普通のメニューって一方向に筋肉を動かします。例えばスクワット。 降りりて上がる運動を繰り返しますよね同じ反復運動ってやはり筋肉が疲れるんです疲れるからいいメリットもありますが運動が苦手な人は疲れることはストレスになるので極力避けたいですよね今回はちょっと揺れながらスクワットするんで運動苦手な人でも下半身の筋肉がない人でも楽しく鍛えることができます30秒を3セットするだけスマホ見ながら立って揺れるだけですめちゃくちゃ簡単今日も一歩前進しましょう いきなりやると関節痛めやすいんでまずはゆっくり屈伸ですゆっくりしゃがんで立ちますこうい感じもし全部立つのがね辛いよって方はこんな感じでもいいですスマホを入れてもいいですこういう感じでね、膝を動かしていきましょう 次はね膝をぐるぐる回しましょうスマホ持ってるとちょっとね難しいかもしれないですけど持ってても置いててもいいです足を閉じてねこれでもまあまあねもって結構疲れますよねこの後もの30秒がちょっと不安かもしれませんが 別に休みながらやることはできるんで。頑張りすぎて。マイペースで行ってもいいです。オッケー。じゃあ次はね、スクワットです。足は広い方がいいです。このまましゃがんでね。体をね、揺らすだけ。どんな揺らし方でもいいです。 揺らすだけ。膝はね伸びないほうがいいですちょっと曲げた状態で疲れるとね位置を変えてくださいいろんな動きをすればね同じとこだけじゃないと疲れてるんでたまに膝でね伸ばして休んでもいいですからいよい動かしましょう OK! <笑> これはあと2回やるだけです30秒間スクワットし続けるって結構すごいことなんですこれはねめちゃくちゃ簡単なので引きますつながりましょうしかも体重を右左って動かしてるんで片足でスクワットしてるぐらいね負荷が乗ってるんでめちゃくちゃ下半身強化にいいです 足を動かしてみてください OK もう2セット終わりましためちゃくちゃすごいっすよあと1回で終わりですからすごい自信がつきますよねはいラスト まあ、体力残ってるよってい人はね低い位置で動いてみてくださいね低い位置で。もうだいぶ足にきてるよってい人はねもう無理せず筋肉痛きたらねやるのが嫌になるかもしれないんで高い位置で動いてくださいおお。まあまあ息が上がる<笑>オッケー。 じゃラストちょっとももをねストレッチしましょう<笑>足を開いてねももをねちょっと軽くもみほぐす感じで疲れがね飛んでくれますので手後ろについてねこうやって足回すだけでも違いますブラブラブラとしたらね 力が抜けますんで。はい OK です。お疲れ様でした。どうでしたか。普通にスクワットやり続けるよりも体を揺らしている方がなんか力が分散されるので意外とできますよね。普通にスクワットしたとしたらだいたい2秒に1回ぐらい、30秒で15回ぐらいできると思うんですが、実際今3セットしたんで45回ぐらいスクワットしてる感じです。 めちゃくちゃすごいです。頑張ってやった人、グッドボタンやコメントで感想を教えてください。今回もご視聴ありがとうございました。